スタートしまししままたたほぼ揃いました正面3度前での先行争い5番のケイティ・ブレイブまずは出奥がいますが内からは3番の吉尾その外からは7番のピット・ボスもスーッと前に行きますがケイティ・ブレイブ、花に立ちましたリードは1馬身から1馬身半2番手、7番のピット・ボスそのうち4番のエネスクが続きますさらに外から10番コパノ・リスボン並んでいきました2頭の後ろは1馬身半差 6番のグレンセントが追走して各馬1コーナーを回っていきます先手を取ったのは5番のケイティ・ブレイブリードを3馬身に広げて2コーナーへ2番手には7番のピット・ボス 一馬身内4番、エネスク3番手、それにジュバット10番のコパノリスボン接近していきます。並んでいって、間から6番のグレンセント、向こう正面です。3番手が3頭1段。三馬身差の後ろ12番、マイネル・バサラ控えて、内は3番のヨシオ。一馬身差11番、オーシャンビュー。外は13番、グランセブルス。それに外から接近1番のレイガール上がっていきます。一馬身差後方は、内から2番のネクストムーブ。さらには、その外には、 9番のフォース・リッチが並んでいて最高峰2馬審査8番、ラテル・プロミーズ。 各場第3コーナーのカーブへと入っていきます。逃げます5番のケイティブレイブ。リードはまだ2馬身あります。600を追加。2番手には7番ピットボス。外から10番コパノリスボン並んでいって、その後ろは2馬身差。6番のグレンツェント4番手。さらに2馬身離れまして、外からは一気に1番のレーガーロを仕上げていきます。残り400を追加。5番のケイティブレイブ先頭を直線コースに入りました。後続に3馬身から4馬身のリード。外から6番のグレンツェント。内は7番のピットボス。2番手のはアソイです。その後ろから1番レガールを追ってくる。残り 200を切って先頭5番のケイティ・ブレイブそして2番手に上がって6番のグレンセントが前を追ってくるさらに1番のレーガーロ3番で争い外から突っ込んできた先頭5番のケイティ・ブレイブ6番グレンセント捉らえた6番グレンセントゴールイン楽々と差し切りました